韓国という国の分析において、やはりこの方の右に出る者はいないと言っていいでしょう。どうも、政治いろいろの学部です。元中韓特命全権大使たる武藤正敏氏が、次期韓国大統領候補について寄稿を寄せられています。ダイヤモンドオンラインの記事を一部引用します。 来年3月に行われる韓国大統領選の候補者を決める与党共に民主党の予備選が始まった。初戦となった4日と5日の投票では、イ・ジェミョン、キョンギの父が過半数を獲得し、優勢な滑り出しとなっている。現在の韓国は貧富の格差が拡大し、コロナで苦しみ、多くの国民が希望なくす社会になっている。そうした中で、イ・ジェミョン氏は、 苦学して大学を出、司法試験に合格した。政治家になってからは、貧困と戦う多くの人々に手を差し伸べている。そして、歯に着せぬ発言して、社会の変革を唱え行動する。こうしたイ・ジェミョン氏が、社会の救世主のように国民の支持を集めている。しかし、イ・ジェミョン氏が大統領に当選すれば、日米との関係に致命的なダメージを与え、 北朝鮮の苦境を救って、核ミサイル開発を容認し、韓国ばかりでなく、東アジア、ひいては、全世界の脅威となる事態を促進しかねない。そのイ・ジェミョン氏が、与党民主党の大統領候補指名争いで優勢にある。イ・ジェミョン氏は貧しい家で育ち、小学校卒業後、工場労働者として働きながら、中学と高校の卒業資格を取得し、 奨学金で大学に通った。さらに司法試験に合格し、人権派弁護士として活動後、京義堂のソンナム市長や同知事を歴任した。政治家転身後は歯切れのいい発言と行動力で人気を得てきた。トランプ大統領のような歯に気抜きせぬ発言から、韓国のトランプの異名がある。こうした経歴が示すように、弱者目線の政治が原点にある。 イ・ジェミョン氏は出馬表明の際、韓国の危機の原因として、不平等と二極化を挙げた上で、公正性の確保が希望と成長を可能にする。機会が平等で、公正な競争の結果に見合った保障がある社会こそ未来があると主張する。そして、各社社会是正のため、財閥解体を主張。現在の大統領の権限だけで私は天国を作れると豪語したこともある。 これは格差が広がる韓国社会の現状に対する一般庶民の不満を吸い上げたものであり、国民の支持を高める要因となっている。だが、財閥企業の輸出で支えられてきた韓国経済の土台を崩壊させかねない政策でもある。イ・ジェミョン氏は、大韓民国は他国の政府樹立段階とは異なり、新日生産ができていない状態で新日勢力が アメリカ占領軍とと合作しし再びそそのの支配体制をそのまま維持したた述べたこの発言に対し、野党国民の力の大統領候補、ユ・スンミン氏は、大韓民国の出発を否定するイ知事の歴史認識は衝撃的だと述べ、ハ・テニョン議員も、大韓民国の正当性を否定するイ知事は、大統領候補としての資格さえないと反論した。 民主党のチョン・セギュン前首相でさえ、民主党の大統領たちは一度もこのような形の不安な発言をしたことはない。党を代表する大統領候補になるには備えるべき基本的な安定感が必要だと懸念を表明している。イジェミョン氏は7月2日の記者懇談会で、侵略国家である日本が分断されなければならないが、日本に侵略された被害国家である我々が、 なぜ分断という不気味に合わなければならないのか、と述べた。イ・ジェミョン氏の政治的信条の原点は、韓国は新日勢力が作った国ということであり、政治家として大統領候補として反日的な発言や行動を繰り返している。私を反日的と評価する方もいるが、私は日本を憎んだり、日本国民に反感を持ってはいない。問題は、 保守右翼の政治集団だという。しかし、日本を保守右翼の国だという点から、イ・ジェミョン氏の認識は間違っている。言論の自由を脅かしかねない言論仲裁法を改正しようとする韓国とは異なり、日本は民主主義国家であって様々な人が自由な立場で発言する。日本が右傾化している、保守化しているというのはイ・ジェミョン氏のような韓国の一部政治家や 言論が作り上げた巨像である日本が防衛力を強化しなければならないと考えるのは、中国や北朝鮮の脅威が高まったからである。その現実を否定するところに韓国の誤りがある。元慰安婦や元徴用工に関し、許しは加害者ではなく被害者がするもの。反省的で未来思考的な行動をするように求めている。 しかし日本は繰り返し歴史問題に関する反省を述べている。それを受け入れようとしないのが韓国の活動家と一部の政治家である。イ・ジェミョン氏は一見弱者の味方のようである。しかしその政策は韓国の経済を崩壊させ、日韓関係、米韓関係に壊滅的な影響を及ぼしかねない。韓国国民はムンジェイン氏を大統領に選んだことで、 韓国の民主主義を危機に陥れ、経済の二分化を一層促進したことについて未だに反省していない。イ・ジェミョン氏が韓国にとって非常に危険な大統領になり得ることに早く気づいてほしい。とのことです。武藤正敏氏は、イ・ジェミョン氏が韓国にとって非常に危険な大統領になり得ることに早く気づいてほしいという言葉で文章を結んでいますが、 残念ながら、韓国国民がこの言葉を理解することはこの時も一生ないかもしれませんね。ワウコリアが報じた韓国の世論調査の結果によれば、イ・ジェミョン氏は依然として次期大統領候補の一番人気、支持率にして 25% を集めています。対抗馬と目される最大野党国民の力のユン・ソン・ギョル候補は2位につけているものの、その支持率は 17% にとどまっており、 その差はなかなか縮まりません。イ・ジェミョン氏も元々は弁護士出身です。現大統領であるムンジェイン氏も元々は人権派弁護士の出身ですが、韓国における弁護士とは一体何なんでしょうね。まあ、弁護士という人種は残念ながら日本でも主張がおかしい人が多いのが実情ですが。イ・ジェミョン氏は韓国のトランプと言われることがかなりあります。その理由は、 歯に着せぬ過激な発言を繰り返すことにあると言われています。また、イ・ジェミョン氏自身は自らを韓国のサンダースと称したこともあります。サンダースとはアメリカの名物議員、バーニー・サンダース上院議員のことです。基本的に無所属を通しており、上下両院を通じて無所属議員としてアメリカ史上最長のキャリアを継続しているサンダース議員ですが、 大統領選に出馬するときだけは民主党に入党するというちょっとよくわからない人物ですね。ちなみにサンダース議員は2016年の大統領予備選挙ではイラリー・クリントン氏に2020年の予備選ではジョー・バイデン氏に敗れておりもしイ・ジェミョン氏が韓国のサンダースを本気で称しているのならイ氏自身も共に民主党内の予備選挙で敗れる暗示かもしれませんね。 実際、イ・ジェミョン氏は前回の予備選挙でムンジェイン氏の後人を拝んでいますし、イ・ジェミョン氏は他に韓国のチャベス、韓国版ドゥテルテなどと言われたりしています。チャベスとはベネゼーラの第53代大統領だったウーゴ・チャベス氏、ドゥテルテとはフィリピンの現職大統領であるロドリゴ・ドゥテルテ氏のことです。いずれも過激な発言が話題になった人物です。 面白いところでは、戦闘型ノムヒョンというあだ名もあります。これは、イ・ジェミョン氏の支持基盤である左派勢力が言い出したことらしく、ある種の褒め言葉らしいですね。ノムヒョン元大統領をさらに過激にした人物とでもいう意味なのでしょうか。イ・ジェミョン氏は、韓国の中央政界に入ると、国民ではなく政党ばかりを見て動くようになる。アメリカのトランプやサンダースも、 アウトサイダーだががそれが国民に一番近い存在だとと発言したことがあります国民に寄り添う政治家というのがイ・ジェミョン氏がとっているポーズであり、そういった意味においてイ・ジェミョン氏は反日思想家でも反米主義者でもなくただの究極のポピュリストなのではないでしょうか。そういえばイ・ジェミョン氏のあだ名の一つとなっているウーゴ・チャベス氏も極左でも社会民主主義でもない ポピュリスト政権と言われたことがありました。記事内で武藤又都氏も指摘している通り、イ・ジェミョン氏の現実認識とは、そのほぼほぼ全部が間違っていると断定していいものと言っていいでしょう。そしてその間違った現実認識を見直すことも当然せず、ただひたすら自分の吐いた言葉に酔っているように見えます。そしてその自分の吐いた言葉が外交においてどういう影響を及ぼすかということも、 全く視野に入っていない気がします。突き詰めて言えば、イー・ジェミオンという次期大統領候補は、強固な思想心情によって反日発言をしているわけではなく、対極的な世界観を持ち合わせているわけでもなく、ただひたすら民衆に迎行して自身の権力を肥大させようとしか思っていない、究極のポピュリストとしか思えないわけです。武藤正敏氏は、 中間特命全権大使を務められた経験から、韓国に対し最終最後の武士の情けを持って早く気づいてほしいとのコメントを出されておられますが、残念ながら韓国国民が武藤氏のこのアドバイスに耳を傾けることはないでしょう。歪んでいるとしか言いようがない韓国社会では、イ・ジェミョン氏のようなポピュリストが受ける土壌が十分に生成されていますし、もっと言えば、 韓国では、ポピュリスト以外の政治家は生き残れない社会にすでになってしまっているからです。来年には、イ・ジェミョン新大統領を狂気乱舞して出迎える韓国国民が、そして6年後には、また、イ・ジェミョンのせいで、韓国は地獄に落ちたと落胆する韓国国民の姿が見られることでしょうね。もちろん、その前に、韓国という国自体が地球上から消滅する可能性もありますけどね。